湯船にバラの花を浮かべて楽しむ入浴剤阿蘇ローズバスギフトセットの販売が道の駅阿蘇で令和元年7月14日から始まりましたこれは阿蘇市黒川でバラ栽培を行っている阿蘇ローズベリー公園と道の駅阿蘇が温泉とバラで地域を盛り上げようと共同で開発したものですこの日は道の駅阿蘇で 阿蘇ローズバスギフトトセセッのの PR と販売開始のセレモニーが行われました。会場では、バラの花を使ったバラジャムティーの振る舞いやバラの花が観光客たちに配られ中には知り合いの結婚祝いにプレゼントするために熊郡相良村からローズバスギフトセットを買いに来た人もいましたまた、内巻温泉旅館の入船と神話園2軒でも 宿泊者向けにバラ風呂を始めることになっていて、バラ風呂とバラの花を使った料理のお披露目が行われました。2軒の旅館では、1日1組限定でバラ風呂プランを販売、すでに予約も入っているということです。阿蘇ローズバスギフトセットには、バルセロナやホットココアなど20種類のバラの花50輪が入れられていて、道の駅阿蘇と インターネットショップアソモでも販売されます。